じゃあ展望台からいい詩群を行かした次は<笑>このいい詩群は降りたことあんねん昔なこれは覚えてますけど今のときいい群は初めてでしたねびっくりしましたわ全然一回見たこんな形っうのはねびっくりびっくりよあの最初の頃やからもうこの 石の階段が綺麗でねそのイメージがいっぱい残ってるわ今削り立てての感じのね何第二展望台第二展望台見ときましょうか第二展望台なんかあったんかね全然知らなかったねうんとほとんど人歩いてないねこれは出てきたんですかね第二展望台は 第二展望台ああ、よう見れますわジェイシグンしかし見えへんよ、ここらなうん、ちょっと古墳はわからんなはい、展望台からじゃ第二展望台でしたか き上がってきたこれ全然古墳のこの字もないんだけど石群のおおここになんかね大きな石もあるぞ違うのかね ないんです か, 大 き, なかった石でも大きいぞ。 天井車は奥はないか。これ天井天井車短いのは。まあ袖は一応ね、袖は作ってありますけど。 これね、石がいっぱいゴロゴロしとるんだけどこう天井石にしかこっち小さすぎるしなせっかくからね何五本ぐらいかてくるたらいいにね。ね あ降りましょうかおうこ奥は大きなおう天井しな い, い, いのかな。 うん、大きいほら大げい使ってくれとるよんか。 天井石は平べったいのが多いんだけどね使うのは災害そうですか、ここも初めて見ました DC 軍先行きましたはいあここねだから前と全然変わ っ, ったってイメージか<笑>まあこ辺、ね、全部工事しちゃいましたもんな当時ここだからあんなんが見えてないんやから昔どういうこっちゃろうね全然ヤブで見えんかったんかな はいはい。いい仕組でございました。ありがとうございました。